えこんにちは、黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですね、電子ドラムで前回、スイングフィールってどうやってやるのっていう、こう、まあ、要はこう、こういうふうに高くジャンプするようなイメージで音色、まず音色が大事ですよ、あと、ずれとかがすごい大事だったりするんですけど、このずらし方の、まあ、第1弾としてですね、電子ドラムってメトロノームがすぐ出せるじゃないですか、こういうのって、こうやって音をスイッチ入れると、こうやって音が出るみたいな。 でメトロノームでもちろん練習するっていうのはもうメトロノームを使わないと練習とは言わないと僕は先輩とか先生によく言われましたねなので必ずメトロノームを使って練習しますでメトロノームの使い方も最初は表でいいんですけど上手くなってくるとメトロノームを裏拍にならせますなのでえっと鳴らしてここのこのバスドラこのシンバルレガートで言うとこうツタドツタド ツタドツタドツタドツタドツタドツタ ド, タ ド, タドこのバスラーのタイミングにこうツッカウッカこの最後の高い音は四つ裏になるす「カワンエンツエンスイエンフォーエンツエンスイエンフォーピー123 こ う, こういうふうに裏拍に鳴らして練習するっていうのがすごい大事ですね。な、え、ん、ー、でかちょっ と, とジャズのフィールで僕はあのー、カウントベーシージャズオーケストラのですねえー、っとまあいろんな団体があるんですけど、えー、ジョン・グレットさんが率いる、えー、西海岸の、えー、シアトルの方とかでやってるビッグバンドでですねちょっと練習とか参加させてもらったことがあるんですがこうものすごい一体感がいるのだらっ とも聞こえててそのバラが悪い意味じゃなくくすごくこう分厚さを感じる。で, なんでかって話をしてたらやっぱ裏履くここをぴったり合わせるんだとここのフィールはもう本当に針の先ぐらいにみんなものすごくシビアに合わせて表履くっていうのは結構自由にバラバラ自分たちのフィールでやるとここがバラバラの方が音がこうずれるから分厚さを感じる。前もも後ろもぴったり合わせちゃったら ここ点と点しかなくなっちゃうからではなくてここはもうフィール人間は表拍っていうのは当たり前に感じるからミュージシャンその裏拍をこうどういう風に気持ちよい裏拍を演奏してあげて表拍はお客さんの頭になってるからまあ誰かが叩いてるドラムのシンバルレガートがここにいたりとかベースがここにいたりするからだからここはバラッとしてる方が分厚いんだよだからフィールは全部裏で合わせてるんですねだから裏拍で かかかっていうのをずーっとそれで頭になってる感覚だからこのフィールっていうのはちょうど3連の3つ目というよりかは僕は16分の4つ目かもうちょっと後ろぐらいのイメージで演奏してるつもりなんですけどそうするとここ2つ入れると16のフィールにも聞こえるんですね 12SEN4N1N2SEN4N1N212 具合にえー、っとメトロノームはここバスドラとこうぴったり合ってて表拍の音はそれに対してツータツータって結構スイングフィールのところにいて合間を埋めるのはこう1個であったり2つであったりすると16だったり3連だったり要はきっちり均等じゃないこう3連とかきっちり均等じゃない16分音符になってるんですけどそれをこうフィールとして感じるジャズってそうい う, こう曖昧な感じがするんですけどここはぴったりなんですよ。 だから全部曖昧だとつまんないので、ここはもう本当にシビアに合わせつつ、ここの合間の内容物は人によって結構バラバラ。でもここがぴったり合ってるから一体感を感じるっていう感覚なんですね。で、これをチェンジアップでやっていくときに、こう、例えばこう、 といった具合に、今ここ、行きはここ跳ねたんですけどに、帰りはここ、ここを左手、全部これ左手が裏拍のこのメトロノームのあたりにしてあるので、左手をここに合わせといて、表拍ちょっと後ろにずらしたんですね。8分音符が、こう頭箱からここでちょっとずれてる感じ、この、ここの、この感覚がずれてる感じ、全部ここを基準に考えるんですね。でバスドラはもちろん表をここ踏んでるんだけど、この手はここちょっとずらすんですよ。そうすると、 これ表拍から合わせた八分音符をやってしまうとこれ売店に聞こえるんですよねだからンツーこれがトントカトントカって聞こえますかで裏で合わせて っていうふうにやるのと違う感じですね。だから、えー、とここに合わせて、このちょうど、えー、ここに、この裏墓に合わせて、表拍からこう、8分で叩いちゃうと、クリックがここにあるから、トントカ、トントカ、トントカに聞こえるはずなんですね。ここを合わせといて、表拍をこう、は最初、タッカ、タッカって跳ねてる状態からこう、だんだん後ろにすると、トタ、トタ、トタ、トタって聞こえるんだけど、跳ねて聞こえるみたいなね。これが、いわゆるその、 えー、なんかこうイーブンなのに弾んで聞こえるっていう16ビートとかイーブンだけどっていう感じの要はブラックミュージックの基本になるんですがなんとなく感覚でできるようになってくるんですが要はズレというか そ, れはその気持ちいいフィールを体で覚え込ませるんですけどあくまでもこう数値で言うとこれぐらいの感じって感じですね。 これは 前, 前も説明してましたけどこ、音は数値じゃないからって言うんですけど、できる人は数値で考えなくても最初からできるんで、できない人っていうのは、まあ、どれぐらいこうずれてるのかっていうのを、まあ、指標にする感じですね。グ、まあ、ルフやってるときに、ちょっとスイングがまっすぐじゃなくて、ちょっと前に10度ぐらい傾けてから、ちょっと後ろに10度引くぐらいの感じにしてみてって言ってるのと一緒です。その感覚です。別に音を数字でやろうと思ってるわけじゃなくて、ただ、パッて見てみると、自分は、あ 思ったよりまだ後ろにいるなとか思ったよりまだ前にいるんだなっていう感覚をこう自分で強制しながらその形を結局サウンドで覚えて体で覚え込ませなきゃ無理ですねなのであくまでも指標なのでこれを数値で演奏しているわけではないですね演奏中に こ, こ, これぐらいこれぐらいっていうか数値でえと 10, 10, 10違うとか5違うとかそういうふうに考えてるわけじゃなくてあちょっと前だなちょっと後ろだなっていうのを なんか感覚で分かるようになってくるででやるっってて感じですねっていう感覚でこの裏拍をぴったり後ろに合わせて、えー、表をこういろいろなフィールでずらしていくっていう感覚がジャズのフィールなのでこれ電子ドラムでできるフィールですなのでジャズってふにゃってして聞こえるんですけど実はふにゃじゃなくてものすごいシビアに演奏してますけどここは結構アバウトっていうか自分の気持ちいい歌の歌い方で結構このここからここまでの間8分音符っていうのはちょうどこの16分音符のちょうど ちょうどイーブンにするとこう16分歩もうちょっと深いって考えても16分歩の2つ目より後ろに行っちゃうともう行き過ぎなんでここの辺の幅を気持ちよくこう弾んでないんだけど弾んでるみたいな感覚の気持ちいいとこを探すみたいな練習をするんですね、まあ、アメリカ行くと結構普通に皆さんそうやってえと裏拍を基準にやって教え覚えるんだよまず裏拍を合わせてそこからだんだんだんだん表拍をちょっと後ろにずらしてて気持ちいいところを覚えるんだよっていう説明をしますね ししてくれましたちゃんとねだからこう日本だとなんかこう見て覚えろとかって感覚だしまああんまりできてる人をたくさん見たことはないですがアメリカに行くとものすごいたくさんできてますね皆さんがねでそういう教え方がちゃんとこうこういう風にして練習してこうやってだんだんジャズのフィールドを身につけていくんだよっていうのがワークショップでもちゃんと言ってましたね「トゥーカトゥーカトゥーカ」っていうドゥンガドゥンガドゥンガじゃなくてバドゥバドゥバドゥバ裏から裏をきっちり 裏拍ぴったり合わせて、メトロノームに合わせて、表拍をこう気持ちいいとこ、ここがパッカパッカってな る, なると、リズムがちょっとこう、ダサくなっちゃうから、そうじゃなくて、ノットクールになるから、こうだよってクールにするにはこういうふうにするんだよっていうふうなことをちゃんと教えてくれます。というわけで、音のズレをちゃんとコントロールしながら練習するってことですね。なので、このメトロノームの、またそのシェアフォと思うので、コーチモードで、えー、僕、メトロノームでピッて、こう、シブヤンプやると、 100% あのメトロノームでぴったり合わせれて、ちょっと前をずっとキープするとかもできるんですね。なのでそういう感覚を身につけるっていう、こコーチングモードとかでも練習できるので、ただコーチングモードは、あんまり、あんまりなん か, かな、なんか 音, 音的に言うと、なんかこう、なんか無理やりやってる感はするんですけど、結局サウンドの感じで、こう ずれて気持ちいい感じにずらしていくっていう感覚にすごい近うのでまあそういう練習ですが電子ドラムでは結構いろいろ練習できると思うんですこの感覚とかぴったり合わせたりできるし正直ミディとかつなげたらこうドラムの、えー、とずれとかも自分で視覚的に分かるんじゃないかなっていうふうに思ったりします 最終的に視覚で分かって、そのタイミングで出てても、その音色のフィールが違ったらちょっと違ったりするんで、えー、タイミングだけじゃないんですけど、タイミングの練習はある程度やっておくと、なんかこう、ある時演奏してる時にフッてはまって、あここの感じだっていうのが覚えれると思うので、この補助練習だと思って練習してみてください。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。